動画はなくして音声のみでやっているんですけれども、早速それが功を奏したというか、あの、昨日僕インプラントしてきたんですね。で、インプラントって何かっていうと、あの、歯がなくなったところを、まあ、ドリルで骨に埋め込んで、でそこに、まあ、カプセルを、 かぼってる手術みたいな感じなんですけれども、それをちょっとやりまして、あの、めちゃくちゃ顔が腫れてるんですよね。なので、マジで音声に変えといてよかったです。まあ、別に音声じゃなくてもね、あの、マスクつけてやったんですけれども、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんは、あの、こういったインプラントをすることがないように、気をつけて、あの、毎日を生きていけたらなというふうに思っているんですけれども、 まあそんな予断はね、置いといて、今日はですね、僕のその過去の話と、今やっている話について少し触れていこうと思っております。なのでちょっと今日はね、真面目な話になると思うんですけれども、僕はね、その、今こうやって振り返ってみると、なんでこういう動画っていうコンテンツに、あの、なんか全力を注いでいるかって言いますと、あの、僕高校生の時に部活動をバスケやってたんですね。 で、一応キャプテンやっていまして、なんかその技術はそんなに上手くなかったとしても、まあ努力とか、あの、この声の張り具合とかね、あの、そういったそのパワープレイで結構みんなを引っ張っていたのかなっていうふうに思ってるんですね。で、まあ本当に一生懸命努力したし、僕の学校って弱小校なので、県大会に出場したことが今までないんですよ、学校の中で。で、もう僕の代から絶対県大会、 行こうっていう志だけを掲げて、毎日一生懸命練習をしていました。で、あるね、練習試合の時に、友達からのね、その親友からのパスを、ロングパスを受けて、まあ接触して、あ半月板損傷と人体断裂っていう、まあプロの選手だったらもう、あの、選手生命がもう終わったと言っても過言ではないぐらいの、えー、怪我をしてしまったんですね。で、 まあ、やっぱ僕にとっては一生懸命その頑張っていたその人生の中で、もうほぼ8割9割を占めていたその部活動、バスケっていう人生が、急になんか失ったような感覚でして、で、まあ医者の方にね、あの相談しに行って、その人はワールドカップとかで、あの、日本ワールドカップのサッカー、サッカーのそういった医者のチームメンバーにも入ってるぐらいすごい方 で, で、その方からもう、 引退じゃあはいつだっていう感じ言やって、半年後ですみたいな感じ言ったらもうちょっとそれは厳しいかもしれないね、みたいな感じ言われて、その時はまあ、ああ、みたいなリアクションだったんですけれども、ちょっとお母さんと離れて、一人にいる時にもう泣き崩れてしまいまして、まあ、相当ね、夢を奪われたような気持ちだったんですけれども、その次の日にね、部活の全員に報告して、まあ、手術をするという決断に至り、 まあ、やってきたんですけれども。言うてもね、そっからまあ、1ヶ月ぐらいあったんですけれども、やっぱその毎日ってのはやっぱりね、すごい、毎日がネガティブで、もうこの先どうしようかな、みたいな。本当にマジで、人生悩みまくってた時期でしたね。で、そんな時にですね、まあ、手術をするってなった時に、あの、なんか、その数日前になんか、部活のメンバーはほとんどがなんか坊主にし始めたんですよ。 えー、お前ら何なのみたいな。どうしたみたいな。いや、ちょっと、みたいな感じで、みんな坊主にし始めて、んで、なんか、手術前に友達から連絡が来て、お前この動画見ろみたいな。まあ、それはロングパス投げてきた、僕が怪我した超本人なんですけれども、まあ、親友ね。あの、そう、彼が動画を見ろっつって、まあ、動画を見て、それはどういった動画かっていうと、まあ、学校中の友達とか、 友達だけにかけず先生とか、もうほぼほぼみんなですよ。の応援メッセージが詰まった、まあ、5分ぐらいの動画でしたね。えー、それを見たときにはもう、本当にもう、ば、なんていうの、もう号泣ですね。号泣してもそっから手術に挑むっていう。でそこで僕の中では、あ、もう、 何メスメスしてんだよって言ってパチーンって切り替わったんですよ。そこでもう本当にどんなことがあっても努力し続けるし、仲間を大切にしようっていうふうに気づきました。その動画で。はい。まあ、動画って直接ね、その友達からお前頑張れよっていうメッセージとは、 違う伝わり方をするんですよ。というのは、ちゃんと多くの人たちのメッセージが、えー、凝縮される装置であるし、そのコンテンツってのは、えー、永久に残っていくと。その携帯をなくさない限り、まあ、クラウドもある限りも大丈夫なんですけれども、そのぐらい僕にとって本当に大きな かけがえのない宝物になったと言いますか。で、その時は別に動画なんて全く興味なかったし、写真も動画も撮ったことなかった僕だったんですけれども、まあ大学に入って、まあまた違うきっかけでね、動画っていうものを始めたんですけれども、今こうやって振り返ってみると、僕は動画で、まあ人生がなんか救われたと言いますか、人生が変わったと言っても過言ではないなっていうふうに思ったんですね。 で、今こうやって自分で、うん、好きな動画を作って、えー、Vlog っていうカジュアルでね、情報量の多いコンテンツを皆さんにお伝えして、えー、チュートリアルっていう、その、誰でも簡単に作れるようなノウハウっていうものを、あのー、今現在は配信しております。で、それをなんで行ってるかっていうのは、やっぱりその、それはね、僕が作ったその会社の理念にもなっているんですけれども、僕がこうやって動画で人生が変わったように、えー、より多くの人たちが、 ポジティブなね。僕は一回ネガティブからポジティブに変わったんですけれども、そこまでなんか大変な思いをしなくていいので、あの、日々のその生活で動画を使ってね、ちょっと、まあ小さな幸せでも、えー、まあ訪れるのであれば、それはすごく、あの、僕たちのやってることに、まあ、価値があると思うし、もしそういったことができたらね。っていうことを思いながら、えー、僕はね、毎日動画を作って、えー、そういった動画の会社を、まあ経営していますと。 いう流れになっております。で、あのー、まあ、今回ね、その、なんて言うんだろう。今までって、やっぱりそのシネマティック動画とか Vlog とかって、やっぱり自分が楽しむっていうふうに多くの方に伝えていたので、えー、もしかするとその、まあ、やっぱり自己満足っていうふうに捉えられても仕方がなかったコンテンツのあり方だったなっていうふうに思うんですね。 やっぱりこの自己満足っていうふうに捉えても、まあ僕実際そういった声もあったし、僕はこういった自分が楽しんでいないと、どうやって人の、なんてだろう、あのー、まあね、多くのショコンテンツが消費されていく中で影響を与えることができるんだよっていうふうに思っていたんですけれども、えー、まあ今回やっと、えー、まあ先日ね、公開させていただいた、その、日本一周回って、 日本の文化だったり、景色だったり、人だったりっていう魅力を、一本の動画にまとめて、まあ世界へ発信するっていうプロジェクトですね。僕にとってはそれが、初めて、なんかその、社会への貢献じゃないけど、世の中を、やっぱ、良くしたいなっていう強い思いがあって、一つ作るコンテンツだなっていうふうに、 やっと第一歩踏み出したと思っているんですね。今までは僕がやってるそのコンテンツ制作とか会社の組織全体で割と貢献を目指していたけれども、今回は本当にその動画制作っていう観点で、えー、強い思いを込めたのは初めてになってるんですね。なので、まあ、正直、その、ね、まだ人によっては、この、えー、日本一周して一本の動画を作るっていうプロジェクトが、えー、大川祐介のその、 なんて言うんだろうな。自己満足の政策っていうふうに捉えているかもしれないけれども、僕は、まあ、やっぱりその自己満足っていうか、まあ、自分でやっぱり、あのー、絶対にこれ行動しなければいけないって思ったことじゃないと、やっぱりここまで行動できないし、あのー、この動画を通して、まあ、どのような、あの、大きな影響をみんなに与えるかっていうのは、正直わからないけれども、えー、やっぱり、なんて言うんだろう。今コロナウイルスとか、 の影響でね、やっぱりオリンピックが延期になったりとか、あのー、少なくてもいい、えー、状態にいるとは思わないんですね、日本の今のこの現状が。で、SNS とかでそのコロナのそのストレスの払いせなのか、えー、誹謗中傷だったりとか、あのー、まあ、政府への悪口とかね、まあ、いろんな意見を言論の自由があるので、いろんな意見を言うのはいいんですけれども、まあ、なんか過度に言い過ぎてしまったりとかね、あの、ネガティブな側面をすごく僕は見受けられて、えー、見受けていまして、 で、まあそういった日本という国を再度理解してもらうためにも、かつその世界に向けてオリンピックを控える日本っていうね、国の魅力を再度伝えるためにも、やっぱり一番合理的な手段ってのは言語のいらないこの動画表現だと僕は思っています。えー、そうですね。まあなので、 まあ正直何が起きるか分かんないですけれども、僕は一生懸命この一つのプロジェクトをね、達成するために、2ヶ月間日本一周して頑張って参りますので、まあぜひね、あの、ご支援してくださる方は、あの、よろしくお願いいたします。まあ本当にコメントだけでも、あの、嬉しいですし、なんかその、まあサロンメンバーではね、そういった直接お会いして、僕はガソリンとか以外、まあ円で行くっていう、あの、ビジョンを掲げているので、 何か食材とか、何か体験とかをね、ギブしてくれる方も、えー、いただけたらすごく嬉しいですし、あのー、一応今ね、クラウドファンディングを立ち上げさせていただいてまして、えー、やっぱりその資金っていうものがね、あのー、しっかりあるわけじゃないので、やっぱりそういった支援も受けながら、皆さんのその思いを乗せながら、あの、日本一周して素晴らしいコンテンツをね、作ろうと思っています。 で、まあ、やっぱりその、デジタルのコンテンツで、まあ、より多くの人に見られるとはいえ、形に残るものではないので、やっぱりオンライン上で、こういった、あの、金銭での支援っていうものは、えー、まあ、しづらいかもしれないですけれども、えー、皆さんからのそういった応援のね、コメントとかご支援は絶対にその、忘れないですし、えー、そういった思いが強ければ強いほど僕はね、しっかり責任を感じて、えー、今後もね、 あの、皆さんの期待に応えられるように、世の中が良くなるように、え、コンテンツ制作をしてまいりますので、え、よろしくお願いいたします。え、今日はね、ちょっと真面目な話になってしまったんですけれども、え、今僕が、あの、強く感じていることについて、え、改めてね、あの、ま、音声でお伝えすべきだなと思ったので、今回は配信させていただきました。あの、僕からは以上です。あの、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。え、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは。 また明日。